行かかれてる国<笑>台湾ち<笑>ちゃゃーす今らイラン行きます。 からイーランの夜市、ロドンイエス、行きます。<笑> 気をつけてね、爆発するから君、うん、のところは熱 い, 熱いサクサクもちも、うん、爆発トロトロ<笑>あとても反射<笑><笑><笑>あかり 豚のハラミをこの具材を包んで揚げるのはロ ン, ンフ・フ、う、ォ、ん、ン・フェです。 どんどん焼き山形にもこういううう食べ物あるーそうなのまい、えー、ーあーうう、うん、い日がかかる。探探 ああ、うん<笑>うん。あュ気になる、一本な<笑>一本本欲しい原宿にもあると思うけど<笑>、まあ。確か に, <笑>確かに<笑>た<笑><験><笑> ナス巻キアイスはいいただきます、うん、ファッションフルーツうんミ宮津は早速でアイスの甘さと食感がおたらしいごめ、うんなさいアイスにもパクチーが入ってるという聞かれてる国<笑>台湾 めちゃくちゃグオシャンツァイパクチー嫌いな日本人にとって台湾で絶対に覚えておかなきゃいけないセリフナンバーワン<笑>グイヤオシャンツァイ初っはいお誕生日 OK、はい、じゃあ、やってくださいさはいトキトキトキトキトキトキ2 0万二千万 2, 万あーゼロでーすブブブブーはい1個は次、次1番い円 2, 円 1, 円当たり 1, 円いやでもこれ2000円で買ったから。あ、そうなん<笑> 円円円円円高くない刮刮これ枚枚枚枚そそうそ う, そうすごいねこれ1枚そんな高いのそう宝くじ一串新 夫婦してねどううんあ。トロトロ。うまい。たけのこ入って。えー、いろいろビーフビー フ, ビーフのトロトロスープみたいな。トロトロ大根、干し大根と干しなん、はい、だっけ煮干しあ、煮干し。 这个样子大家是我的小子不要的看着边写清楚的这些的给泥棒 アイコンドロボー。 花呢有你看超香。 もう一回もう一回。 我觉得奶真的